妨害電波の発信源は、うん、この科学省ですキャッシュ世界中がジャミング状態にある中科学省を発信源とするパルス信号をサーチマンが捕捉しましたパルス信号だって本当なのか、うん、ほぼ1時間おきにおそらくは データを更新するための信号かと思われます何者かが科学省内の電脳空間に潜んでいるというのかでもどうやって相手を確かめます電波を妨害されたこの状態で、うん、博士エコーパルスを利用すれば敵の姿をあぶり出すことができるかもしれません明暗だ名人すぐに試してみてくれ了解 総監、事件解決まで貴船総監の指揮下に入るよう命令を受けてまいりましたよろしく頼むいつまでこうしてなくちゃいけないですか 現実空間との交信が回復するまでペットには戻れないのよいつ回復するっぺアクアマンこの事態を解決するため外の人たちが今頃必死になって頑張ってくれてるはずよ信じましょうねったファントムナビだこの中にファントムナビがいるぞポリスナビがやられたら 犯人はファントムナビだってファントムナビがネットロールたちがプラグアウトできなく な, くなって不足しましたああ場所は電脳空間の最下層です<笑>こいつが妨害電波の正体かなんだか虫みたいなやつだなファントムナビですか初めて見るタイプのネットナビですとにかくやつを倒せば妨害電波は消滅するんだろう出番だぞ ロックマン任せてって言いたいところだけどおダメだよネットくんそっかプラグインもプラグアウトも妨害電波でダメなんだっけじゃあどうやってやつを倒すんですこのまま電脳空間のロールたちを助けることはできないんですか博士プラグインする方法が1つだけあるあサーチマンが捉えたパルス信号だ奴がパルス信号を発するその時0コンマ3秒間 妨害電波が途切れることが分かった 0.3 秒次にヤツが発信する時を待ちそのコンマ3秒の隙を狙ってプラグインするんだこのファントムナビや郎め<笑>お前こそ正体を表せ<笑>みんな恐怖のせいで正常な判断ができないんだわし正直ガッツマンも怖いてかすオペレーターと切り離されたナビがこんなに脆い存在だなんてファントムナビを捕まえたぞえ<笑> 本当騒ぎに乗じて場外へ逃げようとしてたんだこいつがファントムナビに違いない違う、俺はファントムナビじゃないドッドのノーうぞ逃げようとした怖いんだ、怖くて逃げたんだ、本当だよ、信じてくれ早くそいつを始末しろほっといたら何をしねがすかわからんぞ待ってくれ、俺はファントムナビじゃない、違う俺がいい方法を知ってるぞ確かな筋から聞いた話なんだが ファントムナビってのは極端に脆いんだそうだどういう意味だ本物そっくりにコピーされたファントムナビも傷を受けるとその傷口からデータが崩壊しちまうんだなるほどそのナビに傷をつけりゃ本物か偽物か見分けがつくってわけか嫌だやめてくれ何もデリートしようと言ってるんじゃないお前が本物なら 傷を受ける代わりに無実が証明されるんだち違う俺じゃないやめろやめてくれ待って<笑>あなたたち本気で言ってるの彼が本物だったらどうするつもりなの<笑>そんなこと俺の知ったことか他に見分ける方法がない以上仕方ないだろうあなたたち恥ずかしくないのこんなの中世の魔女がりよ待てよファントムナビは一体とは限らんぞ かばうところを見ると、このナビも偽物かもしれんほらほら何ですって違うですロールちゃんはほんまないってロールちゃんに指一本でも触れてみろこのガッツマンが許さないでガス俺が化けの皮を剥がしてやるダメ貴様やはりお前も仲間かお前からデリートしてやるやめるでか しっかりするでかす、ひと息つピュ本来なら強制的にログアウトされてデータを修復できるですが<笑>このままだとロールさんは…まさか次のパルス信号まで約2分です。コンマサ秒狙ってプラグインするなんてできるのかなできるさネットならお前のカウントダウンに合わせてプラグインする。 責任重大だぞサーチマン任せてください問題はプラグイン後だ0コンマ3秒後には妨害電波は復活しロックマン達との通信もチップの転送もできなくなる使える武器は標準装備だけということですね心得ていますエンザン様頼むぞロックマン電脳空間に閉じ込められた仲間たちのためにもうん頑張るよお願いねロックマン 電脳空間と遮断されたことで、世界の機能は完全に麻痺状態にある。君たちだけが頼りだぞはい一、はい、分前です十秒前、9、8… ブラグインボスマイクゼットアジミッションブラグインに成功したぞ 見る。あいつだ。初めて見る相手だ。行くぞ。<笑>頑張れ、ロールちゃ ん, ロールん。危ない。アンテナだ。背中のアンテナを破壊して、妨害電波を止めるんだ。よし。俺がおとりになる。<笑> 津波の銃弾にやられたです何ですってメイルちゃんすぐ修復してあげるわねロールヤツがファントムナビを操っていた黒幕だったのか、うんうんうん、君は誰だ俺の名だキャッシュキャッシュだと。 廃棄された幾千ものデータ悲しみと怒りの中で俺は生まれた悲しみと怒りお前たちがファントムナビと名付けた連中も今戦ったジャミングマンも俺が送り込んだ人間とネットナビの関係を断ち切るためそしてデータを存在に扱う人間とその言いなりになっているお前たちを抹殺するため HAHAHAHAHAHA <laughs>